後ろ打てる後ろ打てる後ろ打てるこっち打てるっこっち打てるぞ後ろキルはしたら肉肉肉1枚落としたオッケー す, す, 次、はい、すぐすぐすぐすぐ上すぐ 上, すぐ上やりいっちゃういっちゃうこれいっちゃうこれいっちゃうナイスバンダンめっちゃろ行けるはいはいはいはいはいはいゃい<笑>どうも皆様こんにちはグリードです今回は渋春カスさんの動画になりますそしてメンバーは僕とライトくんとそしてラッシュゲーミングの えー、現役 COD 選手のウィンレッドをついに連れてきました。僕の視聴者の方はウィンレッド知ってる人がね、多いと思うんですけど、ラッシュのね、COD 部門発足から今に至るまでずっとね、現役でえ COD 選手をしてて、ウィンレッドの打ち合いに関しては本当に日本最強クラスで、海外のね、選手からも世界に通用するレベルって言われてるえ選手になります。 ちなみにこの3人のメンバーは、えー、BO3 の時かなえー、ブラックオプス3でのアジア大会優勝メンバーで、ラッシュ COD 部門の、えー、初期メンバーですね。今回この3人で渋原カスタム暴れてきました。2人のチャンネルは動画の概要欄に記載してあるので、ぜひね、見てみてください。今回ね、僕のね、武器とキャラはね、ちょっと余り物でプレイしました。ウィンデッドがね、あの、ブラハで、えエ、ー、ルスターとかエネルギー系の武器使うんで、僕が ボルト使えなくて、ブラハも使えないので、ちょっと余りものの、えー、ジブラルタルと、あとなんかフラットラインとかね、普段全く使わない構成でやってきたんですけど、沼プレイが繰り出されてしまうかもしれないんですけど、そこ、その辺はちょっと優しくね、見守っていただけたら幸いです。というわけで、えー、今日の動画も最後まで見ていってください。モニターを貫通している画像で曲げたらい回。かあり モニターが近すぎて、もうモニモニターが自分の後ろにあるあるみたいな<笑> 2030年ウィンレッドとかって書いて<笑>もうあの、はい、前に進みすぎてモニターがもう後ろになっちゃったみたいな<笑>うんうん画像を作ろうん<笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん 1年ウィンレットでもう画面とキスしているぐらいのやつで3つ目が2030年ウィンレットでもう近すぎてもうモニター通り越しちゃってモニター後ろにあるっていうやつにしようぜあり<笑>いいね 3, 3個ぐらいがちょうどいいああ金玉あったフフフフフフフやつあフフフフフフフフフフフフれ<笑>そフそフあー橋フフるフフフフフフフフフフフフフ 起、ね き, ねうん き, ねうん、きるよオッるよオッケーオッケーオッケーオッケーオっケー起きるーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッ割ったッケーオッケーオッケーオッケーオッケーったケーオっケーオたケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオオッケーオッケーオッケーオ オッケー下、正面から入るよ。右、いや、そのまま抜けたら 別, 別は別パターン抜けた先に別パターンうここら辺そこだ。こあれあれあれ、突っ立ってる、っ立って る, てる、ねそのっうん。そのまま後ろ、結構近ギリギリまで近づいていいかもしれん。これあと右上まで行ったら 挟, める挟む形にできるから、ワンチャン今き、うん、ワンチャン気づかれた。ちょっとピークしといて、見てる見てる、大丈夫よ。 1個上がるよ、うん、あ止まるよ止ま る, 手間いるうん、キャンセルスキャンセルいやー、これ相手もないけどる俺もなく、カバーするわ、カバーする。ウォーム入って、下り下り下下がろう。下り下するよ、回るよ、回る、回る、下がれるよ、うん。カバーする、一応ね。ナイスドーム。ちょっと、周りもちょっといいとこ下がる。ああの家、い家取られていくかね。うん、ポータル待つ、ポータル待とう。OK、OK。 一応耐えたけどこっちにスキャン欲しいなオーケーはいはレッド入れるオーケー、入るこれやばいわここごめん大丈夫上どうなった上ね戻るわオッケー上はちょっとよくわかんなくなっちゃったなうードーム上がったらすぐ欲しいなドーム32、うん、秒1秒ね俺多分これ死んじゃうなこれドームオッケあとで正面耐えたオッケー、ナイスこれ多分一回死ぬナイスドーム どうするべ、ろ も, い も, もいい。今までさ、ポータル一回くぐって、うんスライディングでもいいやこ。ここまで行かないと無理だ。マジで。じゃあもうやったら、うんもし来たら、やりやってる。そこやり合ってる、正面やり合ってる、正面やりやってる。打 て, よて打て打て。こっからこのここ、こっから打って、てこっから打って。っってっってここワンパン終わったナイス。後ろ大丈夫、来てない来てない。こっち、こっち側、家も含めて、こっち側スキャンできないオッケーオッケーちょっっと待ってね行くこ家の下入れるかな家の下入れるこれ。 木の下は入れると思う。入れるね、入れるね。うんね、肉がなくなってるから。落とせる落とすンス。れる、ドームで使ってあさってもいいと思う。あまじ。一回、一回下入るよ僕。これレッド、ここの建物とこの建物どこもいる。ここもいる、ここもいる。こんな感じね。あごめん奥まで。いや奥もい る, もいる、全部いる、全部いる、全部いるよ。全部いるね。あれクレバーだった？っクレバー。ンセンチでセンチで。肉ある誰か。肉な。 え注 射, る 注, 射注射で注射で回復してありがとうありがと う, ありがとうどうするべ全巻いたらどっか倒す空爆はたまると思う僕が、okay. これねポータルがないんだけどもうこの家の下ぐらいしかないと思う家の下オッケーうん共存するか後ろマックス ね, 待ってね後ろいたやんまだオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー Okay. ギリギリで削りながらドームとクーークで行こう。ここ移動した。後ろ移動したよ。先に行ってくれた。うん、1回にいたわ、1回にいたわ。あ、こ, こ下も取ってるわ。下も取ってる下も取られてる。なるほどね、これ、クーバまがってるんだっけうん。 ドームは こ, 回 こ, こ, ここに入ると落とせないよガーとそうナイス、うん、ドームドーム入ってここに一回張り付こう張り付こうこれあ右でやれ右てこう い, い感じだな張り付きにいくよドー、okay. ってよ正面、okay. ここ張り付いて張り付いて張り付いてなるべく okay. Okay. 一旦落ち着こうここでパンチ入ってるよこっちサイド一回入れるか右寄っていくしよ う, しようちゃんと、okay. あのい一応エリアギエリアをやってエリアをョ肉肉肉上の車線気をつけて 上の車線手をつけてね。あ、OK OK、ったあったあ、はい、ったあ っ, っ, っ, っ, っ, った。終わったかなたぶ終わった終わった終わった。待てよ俺。これね2回2回。OK、2回りやり合ってんな。待ってね俺巻いてるね。え、OK、角入れる。やってるやってる。2回入る。2回入るわ僕わる。入れるオッケー。 ああごめん、くっついた僕。Oh my god。死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ。これは。よいやいや。起こしてるよ、えーま。オッ起 こ, 起こせる。ちょっと俺も車にいるよ。いやいや起こせる起こせる。あさらネットないな。ないすないす。待ってね。ドーム溜まるドーム溜 ま, まってるから。すぐ耐えてもいいと思う。オッいや後ろ上やり合ってるやり合ってる。やり合ってるね。あのやや屋根乗ってるからね屋根乗ってるからね。いいよ。あのあんま動かない方がいいと思う。オッケー。上見てる上見てる。 うん、やりあってるよ。ッット俺ないからね。俺ないからね、医療機器。オッケー、オルバットだけ上手うまく。じゃ、どっからやられた?。奥だから。大丈夫、全然奥。奥か。やったわそ、それやり返した。ナイスナイスナイスナイ ス, ナイスナイスナイス。いや、行くしかねえかな、それ。行こっか。Okay, ポータル引いて、くいくいくあれしばきに行くわ。オッケー、オッケー。ポータル待つ、ポータル待つ。オッケー、俺も待つわ、しャトル。入っていいよ、入っていい、ポータルこれ。オッケー、オッケー、はい。入ったわ。オッケー、オッケー。僕ってね。めっちゃ合ってる。ドームで行こう。ドームで行こう。え、okay, ドームで行くよ、かい。 行行く行けるまあ回復しようか。1回巻く1回巻く。ゆっくり行くか。じゃあ okay, okay. 起こされてないっしょうん、されてない。うない起こここししした、うい起こした、た い, い, い, いけるよ。行いい、うん、よう、うんナイスオム。後ろも来てるから、ね、気をつけてね。ガ、うん、スガス、ねね、ガスポス。後ろ撃てる、後ろ撃てる、後ろ撃てる。こっち撃てる、こっち撃てるぞ。後ろをキドはしたら。ニコニコニコ1枚落るし行グレア行グレアル、ここ。あんま前で過ぎなくていい。クーバー。 どん、ねね、の中にい る, ここるあオッケー か, かっきり入ったかっきり入った okay, okay. 上やり合ってる上やり合ってるジブツジブツジブツジブツジブツどうも来てるよそろそろすぐすぐすぐすぐ上すぐすぐやりっいっちゃうこれいっちゃうこれいっちゃうこれいっちゃうこれいっちゃうこれいっちゃうこれいっちゃうこれいっちゃうこれいっちゃ レースレースレースレースレースレースレースレースレースレースポー ス, マスレースレ ー,、okay. okay. okay. ー, ー, ー, ースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースいースレースレースレースレースレースレースレースレースレるスレースレースレースレースレースレースレップレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレーースレースレースースレ どっか刺されるやつないから肉はねえわ。ドーム使ってもいいよ。玉がねえな。待って待って。Okay. いよいよ。どうまだ5秒5秒。左下を。少ないから。Okay. 待て待って待って待っ て, て待て。取りたい。うん。オけるタけるタけ る, ける。ライトあったら絶対いける。あいたいたいたいたたた。ライトないなこれ。ライトなのこれ。いいるわクば来たよ。クば来たよ。がっつり下がって。Okay. がっつり下がって。オッケー。左下こっち下がるわ。待ってここいるわ。ここいるわ。 一人かかいれも少ない少ない少ないッー、okay. やっっっっっっっっっ死死死んん、okay, okay, んだだだススンるる俺フェニックス入入入入てててらちちちちちちょょととと待待ンダインめちゃろ行けゃゃゃろうろうろうろうあよし ナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイスナイ ス, ナイ ス, ナイスエイムぐちゃぐちゃやったけど<笑>ナイスナイ ス, ナイスーっしゃあ最後見せたぜマジでエイムぐちゃぐちゃやった慣れない武器使うもんじゃないなやっぱよっしゃーエギー<笑>エ ギ, <ー><笑>エギーナイエギ I know I-